そして総踊りを残すのみとなりましたえ続いては右頂点の皆さんですそれでは準備よろしくお願いいたします<笑>え今回は49名の参加ということでえ王女隊となっておりますえ毎年盛り上げてくださっております右頂点の皆さんご紹介差し上げます仙台市から参りました右頂点ですえ今作7位の舞台は気仙沼市 海と山を織りなす三陸の美しい自然とともに生きる人々の強さやしなやかさ下仙では港まつりの賑やかさ地元を離れた人もいつまでも故郷を愛する気持ちを心を込めて表現いたしますどうぞよろしくお願いいたしますと頂戴しておりますそれでは宇宙展の皆さんよろしくお願いいたしますえ会場の皆さんこんにちは でも昨年もですね、えー、いろんな会場でこの習いを踊らせていただきました、えー、今年はこの多賀城で初めてこの習いを踊じてあ去年踊ったな踊ったよねあ去年も踊ったそうです大変失礼しましたなんですが去年と は, ち ょ, っとはちょっとバージョンアップした踊り子の姿をぜひ見てくださいそしてたくさんのご声援よろしくお願いします たくさんの挑戦ありがとうございました